も込みですさて本日は TH コンプリートさんからいたいというふうに思います。えー、で、本日お話ししたいのはクイヒードラゴンライダーになるんですけども、でこれがね、結構使えるその配置の選び方的なところっていうのを中心に話していきつつ、まあ、どんなふうに応用していくのかっていうところに関しても、触れれるだけ触れていけたらなというふうに思います。 あの、これ、ドラゴン戦術をね、使う方って、やっぱりドラゴンラッシュの形でドバッと出すで、レイジーヒールフリーズってやっていくパターンが多いと思うんですけども、それ一ん取だとやっぱりね、取り切れない村が出てきちゃうと思うんですね。で、そういう時に僕もたまに使うんですけど、あの、刺さる村を選んで使うと、めちゃくちゃね、クイヒーパートも、そんなに無茶しなくても、あの、進んでいってくれるし、あの、やりやすさもある戦術です。 特にこれまでタウンホール13なんかで、えーっと、クイヒー系の戦術、ディガホグとか、またはクイヒのスーラバクイヒーラバルか、とかですね、やってきた人、またはこれからやってきた人は、このクイヒードラゴンライダー、すごくあの入門としても強い戦術なので、ぜひね、試してみてもらえたというふうに思います。クイヒーとラバル、やるよりも全然簡単ですね。 で、えー、っと、ちなみに TH コンプリートさん、あの今ね、クラメン大募集してるそうです。あの、自分結構知らなかったんですけど、クラメンの人数多いんで、だけど結構サブ垢の人があるのかな。なんか、大募集中らしいのでね、もしの興味がある人がいたら是非、ぜひ来ていただけたらなと思うんですけども、あのめちゃくちゃね、面白いですよ。あのだいたい20代と半ばぐらいの方が多いのかな。学生の方も当然いるし。 比較的年齢層はカンクラに比べると若めですね。なんで、みんなでこのね、ワイワイぽいチャーなんかしながらプレイしたりとかしてるし、見てて楽しそうだなっていうふうに思います。ぜひ、興味があったらね、来てもらえたらと思うんですけども。あ、えっ、ー、と、これを行きましょう。まずはユウさんのですね。で、ユウさんがね、この戦術結構うまいんだよな。あのー、レジェンドでやろうと思うと、プランニングにやっぱり時間取られたりしちゃって、なかなか、 あのー、難しさもあるんですけども、クランパッだとそうでもないんですよね。突撃機関イエティでこれ0時か月ずにアチャクイ倒しながらマルチンフェ壊しましたね。この仕事はでかいな。これ、あのスケトランがあったら厳しいのかもしれないけど、あの突撃機関イエティで、あのー、この位置区画、アーチャークイーン含めた位置区画を丸々壊せちゃうっていうのは相当アドバンテージ大きいですね。で、これをやることによって、アチャクイーンがしっかりと横打ちもされずに 三条方面に歩いていくと。で、壁を上げて中に入っていく。です、ね、中入った先には、シングルインフェ、投石、援軍があります。で、これがポイントですね。やりやすい配置って言ったけども、あの、やる価値のある配置かどうかっていうのは、えっ、ー、と、こうね、結構、えっ、ー、と、どういったちょっと待ってくださいね。あのー、一旦止めます。こういう風うに、村全体が9つにこう割れてる配置って結構やりやすいんじゃないかなっていうイメージがあります。で、かつ、えっ、ー、と、ここか、ここか、 ここか、ここ<笑>。このね、真ん中の区画のどっかに入って、アドバンテージが取れる区画が美味しいです。で、こことここダメですね。なんでかっていうと、まあ、クロス棒はあるけども、イーグル砲もあるけども、やっぱりね、えー、とドラゴンライダーをやろうと思った時に脅威になってくるのは、透、え、析、ー、器なんですよね。こいつはやっぱりなんとかしておきたい。で、えっ、ー、と、もう一個、えー、ここがダメな理由っていうのは、 タウンホールがここにあるからなんですね。あのー、アーチャークイーンが中に入っていったときに、これ、ババキンゲーここ出てきたのわかりますかねこいつでタウンホールを落としたいんですよ。なんで、さっき書いた、えっと、まあ、これ、このね、4つのうち、タウンホールがある、両サイドっていうのを見るといいですね。で、そこの両サイドに、えー、アドパンテージが取れる角があるかどうか、になってるかどうかですね。まあ、これ 切り言って、逆から言っちゃうと結構難しい目に合うと思うんです。あの、やれなくもないと思うけども、あの、セオリーのパターンにははめられないので、あの、こんな感じでですね、タウンホールを、えと、ババキンで射抜いてあげることによって、アーチャークイーンが奥に進む過程で、こうね、お前対空に打たれてますけども、これスケトラがあったからちょっと手戻っちゃってますが、ババキンが対空砲ちゃんと折ってくれれば、ヒーラーも焼かれなし、タウンホールもこんな感じで、ババキンに処理させるという感じですね。 これね、スケトラがあまりもう多すぎたんで、ここフリーズで固めていってますが、今やっぱりね、こういう攻め方だいぶ警戒されてるんですね。アンホール周りにスケトラが特にリックであったりするケースが多いんであのー、今国外のクランにおいて、ドラゴンラッシュ、うん、花火とかね、あとはまあノバ系の戦術っていうのは、あのー、そんなメジャーではないと思うんです。割とね、そのペッカスパビズ、まあ、中華式ですね、ありあるプレイヤーが多いので、 リクスケルトンとか普通にあるんですよね。んなので、あのババキンで3ホールをこ壊そうと思うと、そこにエスケルトンがあってうまくいかないケースっていうのは結構あります。そういった場合には、ちゃんとね、フリーズで固める等として、3ホールをババキンが壊し損ないようにサポートすることが大事ですね。で、ここまでアジーチャクインとババキンで壊すことができたんで、この面からドラゴンライダーをぐるっと回す。いう感じですね。まあ、ここはもう壊れてるか、もう序盤に壊します。こんな感じですね。 はい、この部分を壊した後もまっすぐ持っていく。ね。いやもうルートができちゃうともうドラゴンライター止まんないっすよね。これ普通に4体5体か残った状態、1体も落ちてないんじゃないのこれ。っていうぐらい。ですね。で、ロイヤルチャンピオンも今回ドラゴンライターに混ぜ て, てきましてね。 相手のババキンと当たるところで落ちましたけども、まあ、それは、あの、落ちちゃってもいいよっていう感じでしょうね。おそらくババキンがこの、えっ、ー、と、くじ側にここに張ってたんで、どっから出そうがババキンとロイちゃん当たらざるを得ないっ て, ってね。はい。まあまあ、なんだろう、ここをロイちゃんに壊させて、いがち側なんていうのここのところで、アチ入れてって、ゴマを使うってでもあったのかもしれないけど、 まあ、突撃艦 AT で確実にやった方が事故は少ないですよね。インビジの呪文のタイミングとか、マスケットの呪文使うとか、いろいろ方法はあるんでしょうけど、まあ、呪文ゼロで、あそこの6時側削るには、あれが一番ベストだったのかなという気は、うん、します。はい。で、次いきます。えっ、ー、と、ユーさんのたタック。ユータさんってユた中央さんではなくて、えっ、ー、と、ウライアンさんのあカウンかな、これ多分。 えー、っとすごいね、変わった攻め方をするライアンさんですけども、最近結構ね、あの普通の攻め方、普<笑>通って言ったらなんか、超失礼だよね。あのいやめちゃくちゃうまいんだけど、あの前のライアンさんほど、とんがった攻め方を最近はされてないですね。確実に結果を出す攻め方をなさっているという感じです。で、えー、っと今回ですね、まあ、少し変則的なんですけども、この企画見てもらうと、アンホールをここから抜けるんですね、こういうふうに。で、これを見逃さなかったっていうことですね。 食い火をするもう1個のメリットは、タウンホールを壁の外から射抜ける場合、めちゃくちゃ強いぞっていうところ で, すで、この狭い区画にクイーンを誘導すると、こ こ, です、ね、このダイクのやつ、タウンホールを壁外から打てるんで、ポイズン効果を全無視できる、でかつスーパーガーゴイル、これも食い火で処理ができるので、こんな感じですね。 これによってえー、と残り、えー、残った区を壊すように出す、えー、ドラゴンライダーたち無双をするということですね。でババキンはこれ横サイドのこっちですねカットしていてますね。でそこでちゃんと相手のアーチャークイーンを倒すことができているのでここでアーチャークイーンレイジアやクロークを履かされるポイントが1個減りましたね。でしっかりと異常体のアーチャークイーンでタウンホールを撃破。 でいって奥へ奥へとアチャクイを進めていくところ、ちゃんとレイジをかけてアチャクイの回復力を上げたところでドラゴンライダーですね。でこのレイジ効果時間約8秒7秒ぐらいかな。の間っていうのはアチャクイ、そう簡単に落ちないので、えっと、ちょっと目を離しても大丈夫になります。ここでドラゴンライダーを展開してグランドウォーデン、さらにストライカーと、で、ボーマーも展開していく。またアチャクイに目を戻してインビジブルレイジをここで打っていくという。ね、行ったり来たりするんですけども。 あの、アチャックから目を離すときには基本的には、レイジをかけて回復量を上げておく。で、まあ、ここならアチャック目を離しても落ちないなっていう状態を作ってから目を離さないと、両方見るの結構大変ですからね、うまい人は見るのかもしれないけど、まあ、少なくとも僕は見れないし、<笑>あの、あのそういうね、えー、っと、なんだ、この戦術に慣れてる方でないと少し、えー、リスキーなのかなという気がしますね。 まあ、そんな回もあって最終話までアチャクイちゃんと生き残ってくれて、ドラゴンライダー、えー、もう3体かなうん、いますね。えー、グランドオーデンじゃないわ。ロイヤルチャンピオンも生き残ってるで、も盤石の形というとこですね。で、忘れちゃいけないのはこれね、回収のガーゴイルここにいますけども、こいつらを、 なるべく早く展開するというところですね。あのドラゴンと違って、ドラゴンライダーってストレージ系殴ってくれないんで、あのラバル鋭いと同じですね。早めにガクを出しておかないと、あの時間切れになっちゃいます。この戦術、すごい時間切れが怖い戦術の1個なので、あの時間のね、えっ、ー、と、管理というのもしっかりしていく必要がありますね。 あともう二本いきたいというふうに思うんですけども、もう1個ランボさんの見ましょうかね。これもね、うまいドラゴンライダーだったんだよな、本当に。えー、っと、ここのね、区を、えー、っと、アーチャークイーンでこう、入っていくんですね。そうすると、投石に、えー、援軍に、イーグル。この辺、あと、あいのアーチャークイいかな。この辺全部やっつけることができるという感じですね。で、やっぱりさっきのと同じですね。あの、形的には、 まあ、1,2,3,4,5,6,7,、まあ、こんな感じになってるんですけども、まあ、この部分がだから壁になってないって感じかな。あの、アンホールがある両脇のここか、ここに入れていくっていう感じですね。今回は、下側の、えー、ここを選んだと。ここを選んでますね。そこにア着用クを誘導していく。で、えー、ここに入ってアドバンテージが取れるんですね。宝石器があって、防衛軍が倒せてと。 で、タウンホールに関してはしっかりさっきと同じようにババキンとババキン使ってケアしていくという感じになっています。やっぱね、ロケバルが出てくるっていう時点でもうだいぶ食い火警戒してますよね的な匂いがプンプンしますよね。ただしっかりとここはフリーズ、ポイズン、レイジを重ねかけて、えっ、ー、と、切り抜けていく。こういうところがやっぱね、あの食い火慣れているか慣れてないかで差が出るポイントでランボさんうまいです。え、ね、え、マームは俺だったら多分あそ こ, こるな。は<笑>はルキーしかしないまして。 あのロケバルとね、ストライカーのコンビはあんま好きじゃないですね。まあと、ロケバルとスーパーガーゴールとかのね、コンビはあまり好きではない。で、相手のババキンに対してはしっかりババキン対ババキンの形を作りつつ、後ろからストライカー2体を使って、ピッドに処理していく。若干、ヤク君がダメージくれましたけど、まあ問題ないでしょうね。で、はい、こんな感じ。トルネットラップにね、うまいことストライカーがかかってくれましたね。これラッキーですね。トルネをババキンは回避することができて、 そのままフィストを使った状態でタウンホール、えババアリアを引き連れて、これ、ババーを、ね、ちょっと生かす意味でフリーズを使いましたね。フリーズがないとババがね生きないので、えー、とそこで、えー、とタウンホール破壊に時間かかってしまうと、のしのし、えー、苦戦しちゃうので、そこを突破するのを早めるためにフリーズ使いましたね。でさらにここ、スーパーウォールベルイで壁開けていきましたけども、ここの壁が開いてます、ここが開いてます、ここ、施設がありませんとなると、 出したスーパーボールベイが一番近い壁に向かっていきますね。こ, このちゃんと、えっ、ー、と、ポイントを見極めて出してきました。こっちのね、壁についてるかなと思ったんですけども、これ出しどころがうまかったって感じですかね。はい。で、相手の、ね、イーグルフォンに関しては、アーチャークインが中から、壁中から殴っていくという感じで、まあ、チャクの仕事って正味、まあ、この、このぐらいなんですね。このぐらい、ここを歩かせたぐらいなんですけど、はい。 なんですけどもね、やっぱそこは来ながらずっとね、アチャが殴り続けてくれる防衛っていうのは、あの主力な防衛ばっかなので、あのー、仕事をしている、その、えー、と歩いている範囲っていうのは狭いんですけど、その周辺部分、まあ、この辺ぐらいまでってこういうふうに壊してくれるということで、だいぶね、あのー、見た目以上に、アチャが歩いている場所以上にこう線を書いてみるとな、なかなか広範囲、 殴ってんだなってことこが分かりますよねあ の, なのでね、あのーまあ、2、3区画ぐらい移動をさせればもう十分っていう感じですね。それ以上は望む必要なくて、また望んじゃうとあの時間切れを起こしちゃうので、早めにドラゴンライダー展開することを意識したほうがいいのかなというふうに思います。で、ラストですね。あっと、間しえた、これじゃないね。えっと、ランボさんのネタんもう1個見ていきたいんですけども、時間切れのパターンですね、ちょっと見ていきたいという。 これもね、惜しかったんですけどね、93% ですね。これ、さっきの話にも出した、綺きれいん、嗅覚陣ですね、でアーチャークイーンを、ね、出す位置がこのタウンホール側から出してますけども、もこのパターン、結構ね、僕はいいと思ってます、あのユニコーンつけてるんで、序盤別にヒーラースケてトもなんと な, なんとかなるんですね、で体力を壊してから、アーチャークイーンが進む方向をちゃんと見極めてヒーラーを出していくと。 いう感じですねこれまだわかんないからこっちに来たのを見計らってヒーラーを当てていくとはいで角度をちゃんとねつけて当てていくことによってなるべく、えー、とこういうところにあるホーミングを拾わないとか、えー、とターンホールが万が一起動しても、えー、ヒーラーが少しでも撃たれにくくするっていうね、えー、処置をしておく、えー、とここに関してはもう壁に穴が開いているのでババキンを流していって、えー、ターンロールを狙っていくわけなん で, でも ここからスーパーボールブレーカー2枚ですねおそらくこの壁を開けていくのに あ, あごめんなさいこの壁を開けていくのに使っていくここの壁を開けて次こっちに当てるって感じですねおそらくそういう使い方になると思いますこれでインビジを使って相手のロイヤルチャンピオンを撃破レイジを使うかインビジを使うかフリーズを使うかまあレイジを使うと2枠使っちゃうのでなるべくフリーズインビジで まあ、切り抜けられるんだったら切り抜けていきたいところだと思うんですけども、あの、フリーズっていうのは、防衛施設を当然狙うんで、ある一定の防衛しか止められないんですけども、もうインビジを使うと、どっから打ってこようアーチャークイーンのタゲが取れなくなっちゃうので、あのきっちりね、えー、ダメージをゼロにすることができるという意味で、あの瞬間的な守りだったらインビジの方が全然強いですね。で、えっ、ー、と、アーチクインここ、あの気をつけないといけないのは、これね、あの、黒く吐かされちゃっていて、さらに、 えっ、ー、と、ここ、えー、ウォールベイーカー出すのが多分ね、何らかの理由で遅れちゃったんですよね、ここね。で、えー、壁の中にアーチャークイーンが入っていくタイミングで、だいぶ時間を取らされてしまって、その結果、クローク入ってで、クロークがない状態で、グランドオーゼンに打たれ続けてやられちゃったということで、こうなっても、実はドラゴンライダーで取れるんですね。あの<笑>、すみません。防衛軍をね、あの 倒, 倒しておくと、 意外とドラゴンライダー短期で伸びまくるんですよ。めっちゃ伸びるんですけど。だけど、やっぱりこれね、時間が厳しくなっちゃうんですね。このクイヒーが本来処理をするこの辺の施設っていうところに、うん、ドラゴンライダーが今1体向かっちゃったっていうところと、でここを最後処理しきれなくて、時間切れで終わっちゃうね。でね。クイヒー、ドラゴンライダーする場合、やっぱりあの時間をまくってなんかこの動画の中でも何度も言ってきましたけども、そこのケアをが、 どうしてもねクイーンが落ちちゃうと治療がなくなっちゃうので、ここからですよね、あのクロスボーアーチャーとあとは迫撃砲か、まあ、この辺って、まあまあ、なんとかグランドウォーデンとあのドラゴンでやれなくもないような風にも見えるんだけども、まあ、いかんせん、それ以上に時間が厳しすぎてもうどうもなんなかったって感じです、ね、はいこんな感じですまあ、ですんでね。あのー まあ、今回、アーチャークイーンが落ちなければ前回だったんでしょうけども、あの、そういう、なんていうのかな、強さ、あの破壊力よりも時間のケアの方が難しい戦術なのかなっていう風な印象があります、この攻め方。あの、自分も何度かやってみたところ、あの本当、時間切れになることが結構あるんですね。残り、んと、1分20秒ぐらいでドラゴンライトを展開すると、アーチャークイーンがいない場合も、それで時間切れになっちゃうし。 まあ、最短1分強ぐらいで、あの、アチも生きているドラゴンライダーもそれなりにうまく回っている場合には、前回いけるんですけど、安全見るなら1分半ぐらいで、ドラゴンライダー始められるぐらいの方がいいと思うし。で、えっ、ー、と、そういう、なんていうのかな、タイミングで始めずに、ダラだラと食い火引っ張っちゃったりすると、まあ、こんな、えっ、ー、と、こんな風ではないな。えっ、ー、と、この攻め方は全然そんな風に引っ張ってないんですけども、あの、今回のね、あの、ランボさんのケース、 うーまあ、時間切れっていうね、時間切れにやっぱねっなってしまうので、あまり食い火引っ張らずに、早めにドラゴンライダー展開できるような形を作っていくっていうのがいいのかなというふうに。で、えー、と入っていくのは、さっき言ったんだけども、タウンホールがあった場合に、ホール区画のどっちか、えー、サイドですね。 にクイーンを入れていってそこで食い火のアドバンテージが取れるかどうかですねそこを 見,、えー、と見極めてみてまたかアドバンテージが取れないなと思ったらそこで食い火ドラゴンライダーするのはあのー、やれなくはないけどもうちょっと難しさが増しちゃうというところをね理解しながら使ってみるといいのかなというふうに思いますはいというところ で, です、ねえー、と結構、あのー、ドラゴンラッシュに対策をされている村 だったりに出くわした場合にこういう選択肢があると結構強いしクランの中でみんなが使えなくてもいいと思うんで何人かこれを使えるようにしておくとチームとしてのこねバランスが良くなると思いますのでぜひ参考にしてもらって練習してもらえたらなというふうに思います。 でえー、と私のチャンネルなんですけども、こんな形でクラン対戦の解説の動画を中心にやっております。タンボール12から14まで幅広く扱っておりますので、えー、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。でまたですね、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。というところで、えー、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。